これにダンダンっ当たってるとわざとやるあ、そうなんですか音なるからかなわざと、わざとっていうかあどん、どんわざとってとちょっと反対が楽わざとね、わざだよねはぁはぁーわ<笑>かってる、わかっている<笑>白目が見えてる<笑> <笑>ほら<笑>取ら取れた<笑>確かに。 あ<笑>おってますね<笑>。壊れちゃうよよよその分かけがないいら<笑><笑> えー、チナちななゃんいてないなんかベースが近づ い,、ね、<笑><何><笑>いてきたからか。 見てないわ、うん、あ、パブロのやつなんかめっちゃっコメント着てましたね<笑>すごい<笑>よいしょよいしょめっちゃ上とる大丈夫やって真っ黒やなひながなすべみたいだなお母ちゃんがお 母, ゃんお母ちゃんが <タッ><タッ>ああ、冷たこれみなんなに見られとるであお母ちゃんがおたおろんだなみんなに見てもらったな僕は僕が<タッ><タッ><タッ>切り取られる<タッ><タッ>目撃者を皆さんどうぞ切り取ってください<タッ>恥ずかしい時に見られた な, <タッ>なはいはいは <笑>いろんなものに興味津々。はい、戻ってきます。よいしょ。はい、来ね。戻ってきたねちゃんと。もう一回行く。ま、行もう一回行くのー。もう結構なりましたね。あ<笑>んなにちっちゃかったのに。大きいや。 <笑>まだ赤ちゃんみたいな感じで、このあとね、この子、ね、ちゃんがまた出てくるんですけど。 あ